机に突っ伏したりして負のオーラ全開って感じじゃないのイリープロデューサーさんは疲れてるんだよそんなフォローしなくていいのハルカどうせ一人で悩んで行き詰まってるんだから顔に出てますよプロデューサーまた悩み事ですか誠 顔色が優れない様子もしや何かに取りつかれているのではみんなプロデューサーさんが心配で来ているんですよレッスンの時のあんた表情が険しかったわよあとは私たちに任せてあんたは早く寝なさいそのために現場を一任されたリーダー陣たち プロデューサーと一緒に問題を解決したく思いみんなと話をしてここにやってきました何か違っていましたでしょうかプロデューサーが冷静沈着であることがルミナスには重要か と, ーー と, 要かと問題があれば私たちを頼りなさい そのためのリーダーなんだから、はい、もちろんです。